こんにちは、葵です。今日は混ぜて焼くだけ簡単シリーズ。とっても美味しい鶏肉の照り焼きのレシピをご紹介します。今日は子供用の鶏の照り焼きのポイントをたくさんご紹介していきます。本当に混ぜて焼くだけなので洗い物も少ないしあっという間に作ることができます。さらにふわっふわに仕上がるので子供たちも大人気のレシピです。それでは早速作っていきましょう。 の給食室今日使う材料はまず鶏もも肉を使います鶏もも肉は皮付きのものを使用しているんですが12歳児のお子様は鶏ももの皮って噛み切りにくい場合がありますので苦手な方はもう最初から取り除いてしまって大丈夫ですでも大人のね照り焼きチキンは1枚ドカンと焼いて最後に切り分けるみたいなイメージがあると思うんですがもうお子様用なんでもう最初から 20g カットにしてこれで焼いていきます ちなみに 20g ってどれぐらいかっていうとスーパーで売っている唐揚げ用のお肉があると思うんですがそれが大体いい 40g 前後なんですね1つなのでまあ半分にしたぐらいが345歳児のお子様のまあ大きさになります12歳児のお子様はこれだとさらにねもう噛み切りにくいのでハサミで細かく焼いた後にカットしますなのでまあだいたい量としてはこの半分に切ったのを 1、2歳児のお子様は、まあ、これ2個分ぐらい3、4、5歳児のお子様はだいたいこれを3個分ぐらいを提供しています。 でそれから今日はね生姜汁を使いますので、まあ、こんなに丸ごと1個使わないんですけど今日はねすりおろして測っていきますのでこの1個用意してますしょうが汁を用意するの大変っていう方は生姜うがの、ね、チューブ使っていただいてもいいんですがチューブだと結構ダイレクトに辛みが伝わってきますのでおすすめは生姜汁を作って下味をつけていくっていう方法になりますでそれから味付けはみりんと おお醤油とこっちが、ね、お酒になりますウェブサイトの自動分量計算機の大人2人3歳以上時2人分の分量で作っていきますではまず生姜の絞り汁を作っていきますので生姜をすりおろしていきますで生姜はちょっと黒っぽくなっている部分だけ削り落としたら皮ごとすりおろしていきましょう汁だけ使いますので皮ごとすりおろしちゃって大丈夫です 最近ね生姜の絞り汁を使うシーンが多分、うん、いろんな動画で<笑>出てると思うんですけどだいたい保育園でも6月以降とかかなになってくるとだいぶこの生姜をね使う回数とかが増えてきます生姜とかあとニンニクとかネギとかちょっと香りの強いものって食欲増進効果があるんですねで夏場ってやっぱり必ず毎年子供の食欲がすごく落ちて残食率がねちょっと増えるんですよねなるべくこういっったちょっと香りの そういうものを使って食欲をね。増すような形で工夫をしています。すべてす<笑>べてね。あのすりおろす必要はないんですけど、あのすりおろしたら容器にキッチンペーパーを置きます。そしたら生姜をここに乗せて、もう全部すりおろしたからすごい手がもう蒔きろ<笑>。で、これをぎゅーっと絞っていきます。これで生姜汁を作っていきましょう。 そしたらボウルに生姜汁を入れていきます、まあ、こんなにね今日は使わないのでちょっと測りながら入れていきますでこの余った生姜汁はこういうねジッパー付きの袋に入れてざっと。 口を閉じてでこの平らな状態で冷凍庫に入れておくとこのまま冷凍して使う時にパキッパキっと折って入れれば使いやすいので多くねすりおろした場合はそうやって保存しておくと次がすごく楽になりますそしたらボウルに他の調味料も合わせていきますお醤油入れますお醤油とここにみりんですあとお酒です お酒と生姜はお肉の臭みをね、取ってくれます。今日はね、あのボールでやってますけれども、ご家庭でやるときは袋に入れて揉み込んでおけば。洗い物は少ないのでね、すごい簡単です。そしたら、ここに鶏肉を入れて下味をつけていきます。で、よくね、揉み込みましょう。 よくあの子供たちとクッキングする時に、まあ、お肉とかはね衛生管理上やらないんですけどお菓子とか作る時によく「おいしくなーれおいしくなーれ」とかって言ってやるんですよねなんか今それが出そうだったことは<笑>お肉に調味料をしっかりもみ込んだらラップをして冷蔵庫で15分以上漬け込んでおきましょうでこの間にオーブンを2 0 0度に予熱をしておいてください 15分経ちましたので冷蔵庫から取り出してオーブンで焼いていきましょう今日もねオーブン使いますのでクッキングシートを引いていきますで子どもの照り焼きチキン作る時のポイントは大人の照り焼きチキンのように皮目をパリッとさせないことなんですね なので、まあ、フライパンで焼いちゃうとちょっとね表面だけが先に焼けて中がちょっと焼きにくかったりするのでできればオーブンある方はオーブンを使った方がよりふんわりと中の方まで焼けますでもしねフライパンしかなくてそれで焼くっていう方は弱火で蓋をしてじっくりとあの表面がカリッと焼きすぎないように気をつけて焼いてくださいそしたらここに載せていきますで今今日日はねあのこのののこ天板使いいますのででフライ油油引引かかなくっても焼焼けるので今日は油引かずに焼いて 脂質をねなるべく抑えたいので油使わなくていいところは油を使わないっていう風にしていくとカロリーオーバーになりすぎずにバランスよく取れますで重ならないように広げていきますで皮はね上でも下でもどちらでも大丈夫です気にせずにバーッと並べちゃってください。 あで理由をね伝えてなかったんですけど皮をねパリッとさせたらいけないっていう、まあ、理由なんですけれども皮をパリッとさせてしまうとそれが噛み切りにくさとかあと お, お子様にとっては苦味につながってしまうのでなるべく表面を香ばしさをつけないっていうのがポイントですそしたらこれを2 0 0のオーブンで20分ほど焼いていきます ししそうに焼けましたで今日私先ほど説明するの忘れたんですが結構ねこの肉汁が垂れますのでこのクッキングシートの下にアルミホイル引いておくとこの後のね掃除が楽になりますで大人の照り焼きチキンはこの後多分タレを作ってね絡めたりっていう風にすると思うんですが子どもの場合は薄味で大丈夫ですのでもうこの下味つけたこの状態でもう完成になります 葵の給食室、室給給食うれしいな何でも食べましょう、よく噛んでみんな揃ってご挨拶それでは、皆さんご一緒にいただきますすごい、もう焼いてる時からいい匂いがプンプンしてた食べたかったいただきます。 もう匂いだけでご飯いける<笑>うん。味のバランスが完璧。<笑>皮付き食べたいうん。この食塩量はだいぶね少ないので、すごく薄味で作ってるんですが、もう噛めば噛むほど。鶏肉そのものの美味しさと。 あと生姜の味もね結構効いてますのでもうそれがねすごいふわっと香って食欲が進む味になっていますでオーブンでねそんなにこう焦げ目をつけないで焼きましたので鶏肉もふんわり仕上がってますいやこれはね本当に美味しい、あのー、保育園でも鶏の照り焼きとかって子供に大人気 で, でこれをご飯の上に乗せてで刻みのりを乗せて照り焼きチキン丼みたいな形で丼として出すこともあります 本当に簡単に作れるし、もうただつけてね、オーブンでバンと入れて、もうピッと押してしまえば、あっという間にできますので、ぜひね、今日は作るのとか、あと食べるのがね、だるいなっていう日は、こういう生姜使った、もう簡単な料理がね、おすすめなので、ぜひぜひ、これは皆さん作ってください。本当に美味しいです。